ヘッドライトが可愛くなった新型タントに乗ってみます。シルバーだと、このおめめでも商用車感強いですね。なんかさ、ドアがむっちゃ重いというか。 ちょっと開けたらすごく強く引っかかる。車重約9 0 0キロですからね。ドアの感触は、薄っぺらい金属パネル感は否めないです。新車価格150万円でこの内装、何も悪くないどころか、おしゃれさと使い勝手の良さが同居してますよね。右側にカップホルダーがあって、エアコン操作は物理。センターコンソールなしの、エアコン操作は物理だね素晴らしいね。センターコンソール下部は、 小物入れの一つもないようです。150万円だからな。プラスチック感は強いが、別に悪く言うところではないぞ。あとですね、軽ワゴン全般に言えそうですが、真後ろに立ってトランクを開けると、カタん足にぶつかりますね。小さな優位点だな。かわいいオープニングサウンドまでついてきますね。エンジンはまあ、普通の 660cc ノンターボですよ。 前後長3395 m m と、最小旋回半径 4.4 メートルで、狭いところも楽々だな。全高は1755 m m と、ギリギリ175センチをクリアしています。某プロゲーマーにもおすすめ。片ちベンツの A クラスがお似合いだろ。さてそんなわけで、映像からも見て取れる通りの、バカのっぽさはいなめないですね。こんな室内スペース、いるそういう思いはさておき、視界は広く、イメージの割には、走りはしっかりというか、 まともな印象うーん、ブレーキがギクシャク気味です。丁寧に操作していても、与えた動力に対する制動力の立ち上がりに、どうしてもムラがあります。この時にエアコンを内気循環に切り替えたのですが、メーター内にポップアップが出るんですね。気づかなかった。これはなんだ読めないし覚えてないけど、エアコンをオンオフしてたっけふむふむ。 倒壊しそうなほど馬鹿みたいにロールするイメージがありましたが、ちゃんと押さえ込んではくれるんですね。さあ、赤点滅の、赤点滅の信号機のある交差点です。信号無視じゃなく、一時停止ですよ。フロントオーバーハングっていうのか、ノーズ高が短いので。 こういうところから出るときも左右確認しやすいノンターボは52馬力最大トルク60ニュートンメーターですが意外にも加速力に大きな不満はなしただ後でベタ踏みテストをするのですがエンジンばっかはめいて全然伸びませんでしたねターボモデルになると64馬力のマックス1 0 0ニュートンメーター出るようになるから 基本的に軽自動車は、ターボがおすすめだぜ。タントという車のすごいところは特にこれといった不満が出ないことなんですよね車格や本体価格ゆえの限界はあるし動画にならないので これからもぐちぐち言いますが、コスパの前には、大した意味はない。踏み込むと間違いなくトルク不足に陥るけど、深夜帯にゆったり走る分には、何も不満がないです。というか、ロッキーライズの時も同じことを思ったんだけど、なんか時速20キロ付近で、CVT なのに、軽い変速ショックある諸言像には、CVT ではなく、ロックアップ機構付きの3要素一段に相関立ちとかいう、意味不明なことが書いてある。ちょっと調べたら、 こっちも DCVT 採用ですかあの物理ギアとベルト駆動を組み合わせた難解なハイブリッドトランスミッションあとは燃焼室の形状を変更したりマルチスパークやスワール噴霧への変更によって歴代最高レベルにエコになったらしい何を言ってるのかわかりません フレームや先進安全装備も充実したようで、要するに大進化ってことで OK? 確かにですね、ボディ剛性は良好で、別に危ない感じはしないですね。ただやっぱり、車重が軽すぎるのと、その割に前行が高いのが災いしてるのか、常にバッタンバッタン動いちゃう印象。不満とかいうほどではないんだけど、段差を超えた時の衝撃で、上の箱が跳ねちゃうって感じがするなぁ。上下だけじゃなく、ロール方向っていうの 斜めにもも揺さぶられてしまって、しままっ乗りり心地がいいいととかか快適とは、あまり言えないかもただまあ、前後ともショックアブソーバーはちゃんと入っているので、そこの動きは意識すれば感じられるかな。大通りである程度のスピードを出しても、このホイールベースと前高で、不安定さが一切出ない。そこを踏まえれば、十分に許容範囲内だろうぜ。 ハンドル左の十字だったかなメーター内部にはタコメーターや時計までついてきます誰だ今のお姉さんお前を消す方法やめれこれ何だったかなメーター内の明るさ設定だったっけ<音声>走り出しはちょっとうなるけどゆったり進む分にはエンジンもあまりうるさくないね もちろんアイドリングストップがついてきます。再始動時の振動やタイムラグも特に不満はないです。視点が高いって運転しやすいですよね。走行フィールに不安定感もないし、これは売れてしまうわけだ。さてと、一瞬だけ踏み込んでみましょうか。 わざわざシフトミスのリスクを背負って D の1個下に入れてみたのですがエンジンばっかうなって全然加速しないですねこの上下にしか動かないシフトノブスペース効率はいいんだろうが入れ間違いのリスクが大きいからな歓迎しないぜ車庫入れのために大通りを斜めに塞ぐ状況下で R に入れたはずがまだニュートラルで下がるのが一瞬遅れる 危ないよね。左右方向にもギコギコ動く方式にするか、B はボタン、D は右下、R は右上のように、別方向の操作で指定できるようにするべきだと思います。それにしても、深夜帯の大通りは、標準的なペースで流しているだけでも、そこそこなスピードに行くのですが、危なくないですね。仙台を数キロだけ運転したことがあるが、確実にボディ剛性も直進性も上がっているな。快適さは損なわれたかもしれんが。 その分安全に走れる車になった深夜の国道で軽ハイトワゴンや軽バンが横転してるのを何回も見てるので走りがしっかりする系の進化は私大歓迎ですほうメーターの明るさ調整か戻るボタンが存在しないから操作性はよろしくないですがどの道に日常的に使う機能でもないよ意味があるのかわからないウォッシャー液とワイパーのテスト稼働面積が広いガラスだがしっかりカバーされるな そしてオリックスカーシェア、今のところ、ボッシャー駅が切れていたことがない。金子なんか、残っていることの方が珍しいですからね。ビジネス的には、オリックスカーシェアはどれだけ使われてるのか知らんけど。実家の近くにもカーシェアあるらしいが、うちの母は、 買われてるのを1回も見たことがないいらしい私も法人の経費で R35 を買って東京都内に月決め駐車場借りて1時間3300円で貸し出すんだ税金対策で草ささあこそどうでもいい話をしながら大通りを流していますがもう少し快適性に振ってよかった気はするそもそもここまで背を高くする意味よまあまあ乗り心地は少し硬いというかガタガタ動きまくるしハンドルはワンテンポ遅れてから動き出すけどさ 普通に走れるし、この普通というのは、やろうと思うととても難しいものだ。さて、せっかく狭いだけの京都に来たので、タントのメリットを生かすために、わざと細いところに入りましょう。ネットでは G クラスなんか余裕、これででかいというのは運転が下手なだけだと、キリ散らしてベンツのイメージを下げてる人たちも、入ることさえできないような狭さ。馬車でも入れねえだろ、そもそもこんな家、どうやって建てたし。奥から手前に向かって、順番に建てていったんじゃないですかね。 クレーンを解体する用のクレーンを用いて、ビル建設用クレーンを解体していくように。建設なのか解体なのかはっきりしろ。というわけで、ちょっと借りて乗っても便利、所有しても便利な、これでええやんと思ってしまう一台でした。乗ったことないうちはバカのっぽだの縦横比がおかしいだの系だの。 バカにしたくなるけどこれだけしっかり走れるんだもんちょっとロール量というか前後ゆえ傾きは大きいかロードスターと同じく軽さでごまかして走っていくことになるでしょう一方通行路の右折は右に寄せてから曲がっていくものですがやれるもんならやってみろよ前後調って今の右折みたいな場面で大きな差になっていくよな言い忘れていましたがウインカーは電子式倒すと元の位置に戻るタイプですここの段差がきついのよハウ これが150万円か。日本の物価ってほんと安いですね。これをこの価格で売って利益出るとか、他のメーカーぼったくりすぎやろ。高級腕時計のようなくだらなさを感じるな。というわけで、普通に止めようと思うとかなり狭いことになる駐車マスですが、逆に聞きたいんだけど、この車体サイズでどうやったら駐車が苦しくなるのマスの幅が狭くても、 どこぞのバカで返す UV 組と違って存在しているだけで隣の車の出入りを妨害することもないなちょっと左に寄っちゃったけど元の横幅が小さいから隣の迷惑にはならないんですよね一応真ん中になるようにして返しますが適当に斜めに頭から突っ込んでそのまま降りていけるこの利便性言ったらないねはいありがとうございました